神社の、えっと、正確なタイトル、はい、ごめんなさいあ の, あの曲も本当に、あのー、あの加藤さんの本を読ませていただいてそこに書かれてた烏山、えー、神社のシの木のエピソード で,、はい、で僕は烏、まあ、山に住んでたこともあってそれですごくそういう自分の身近な地域で、うん、そういうことが行われたということが、うん、あのやはりなんかすごく衝撃 で, でしかも地元ではほとんど あんまり誰もが喋らななないいいようなそういうそ歴史になっていたの で, でもちろんあの関東大震災の時の朝鮮人のとか地獄人への虐殺っていうのはどこの場所で行われていたってそれは本当にひどい話なんですけどもただやっぱり自分の住んでる場所でも起こっていたということが何か。 もっと衝撃ののが僕の中で強くて、うん、そしてやはりそういう自分の町で起こっていたということで何か歌いたいなっていう気持ちがすごく強くなったんですあのやっぱり地元の自分の地元で足元で起きていたっていうのはすごくあの証言を見ていてこう発見すると衝撃なんですよね。そうですねはい、昔あの横浜市であの その虐殺のことを記述した副教本にかみついた自民党の主義が虐殺なんていうことはナチスとかポルボトに使う言葉で日本ではないって言ったんですよねで全く理屈になってないと思うんだけどやっぱり逆に言うとそれだけ足元に起 き, てること起きたことっていうのは本当に認めがたいですものねなんかだからあのちょっと大げさない言い方するとやっぱり自分の身近では起こっていないこととして誰でも受け止めたがるっていうか。 なんかそれはちょっと特別な場所で起こったことだとか自分の住んでるところとは違うところで起こったっていうふうに受け止め、ええ、もちろんその前にそういうことがなかったというような人すらいるんですけどもでもその事実を認める人の中でもやはりそれはちょっと自分の普段いる場所とは違うところで起こったんじゃないかっていうふうについ思いがちなんですけどもでもそれっていうのは本当にどの場所でも。 起こるしでやっぱりその自分の住んでる場所で過去起こったということは 今, 今の時代もこれからもなんか本当にどこか特定の場所で起こるんじゃなくてどんなところでも何かあのあれば繰り返されるんじゃないかなっていうものすごい恐怖を感じましたね。そうですよねあのの僕はあの 2007、8年ぐらいだったと思うんですけれどもあの関東その朝鮮人虐殺のパネルを見ていたときにその中に高円寺であ の, の事件のことがちらっと書いてあったんですよね。それを見たときに本当にあの衝撃を受けてあの9月、東京の路上ででもあのそのこと触れていますけれどもあの留学生があのまあ軍隊に連れて行かれたという事件があるわけなんだけども。 ちょうどその頃って僕はあの高円寺であの韓国人の若い友人といつも飲み歩いてたんですよ、はいはい、だから頭の中でその留学生がその殺されかかってっていう読んだ時にもその友人の顔が浮かんでしかもいつもいる高円寺じゃないですかだからそういうふうにこう何て言うんでしょうねかんその朝鮮人虐殺の証言を見ていると本当に高円寺だったり亀井戸だったりあのー 神楽坂とか全くそのこうい街のイメージからはもう想像できないようなことが起きている各地で起きてますよね全部それは自分が暮らしてたり遊んでたりする街であってその衝撃っていうのはやっぱりずっと証言読んでる時にあったのでそれをなんていうかあの共有できたらなっていうのがやっぱりあったんですよねだからやっぱりそういう意味ではやっぱりその中川さんにとってもやっぱり唐瀬山っていうのが地元の 足元だったとっいうことなんですねそうですねそこに自分がずっと長い間住んでいながらやはり自分でもちろん調べなかったっていうこともあるんですけども本当にいつも歩いている場所とかそういうところでそういうことがあったのかっていうのはなんかものすごくそれは衝撃 で, でやはりあの加藤さんの本読んでその烏山のエピソードがものすごくなんかすごく強くこう。 うん、心に来てであのまたそのエピソードそのものが烏山、うん、神社の場合は、うん、その神社に椎の木が12本立って、うん、そ の, あのどういう経緯で立ったのかっていうことが、うん、ものすごくまあ謎というか、うんまあ、いろんな説があって、うん、でなんかそれを片さんの本を読んでそれをこう解明されていて。うん でそれを読むともっとなんかあの、うん、怒りが出てきたっていうかすごいことがあったんだなっていうふうに思ってでついついあのそういう犠牲者を追悼するために植えられた木だと思ってた人も多かったかもしれないけど真相はそうじゃなかったということがまたそれもすごく衝撃でだからそういうことで自分が住んでいた場所っていうこととそういう まあ、あの変な形だけどやっぱり一つの歴史の捏造というかなんか変なふうにあのその植えられた木がうまく利用されてるというかなんかすごい使われ方をしてるなということがあのものすごくそれは心になんか残ってでなんかそれを歌にしてみたいなっていう気持ちに強くなったんですよ、ね。僕はあの曲で最後に「僕はシイの木をぶった切ってやりたいと思った、はい」 っていうあれがすごく強烈な印象があっていまだに考え込むんですよね、うん、そのどうすればいいんだろうぶった切るってどういうことなんだろうその一種 の, そのなんていうかなあのいろんな思いを込めた表現だと思うんですよねぶった切るどうしたらぶった切れるのかそのなんて言うんでしょうね 切るとはどういうことなのかとかねあそこでいつもぐるぐる考えちゃう、はい、すごく強烈な言葉だと思いました あ, のあれはねだから僕の中であのまあ事実をずっと歌っていくそういう物語歌としてあの歌を歌ってる中で一番最後だけはやはり自分のなんか感情を持ち出してしまってそしてそれをまあ死の木をぶった切るっていう風な形でね歌詞にしてしまったんですけどもでそれはまあ 単純にその今烏山神社に残っている椎の木を切りたいっていうまあストレートなものじゃなくてその椎の木が象徴している歴史を捏造したり歴史をすごくこう都合のいいようにみんなが利用しているっていうなんかそういうことをまあ言いたくてでそれをまあその残っているシンボルである し椎の木をぶった切るっていうことに歌詞を作って歌ってたんですけどでも地元の人が聞いたらやはりあれはものすごく傷つくっていうかねあのなんかものすごく複雑な思いになるって言われてでもちろんその烏山の中でもあの椎の木の木の が、どうして植えられたかとか、何であるのかっていう説がね、やっぱりいろいろあって、えーえー。そうみたいです、ね。で、まあ、加藤さんがいろいろ調べて書いてくださったんだけど、その。昔からもう地元の人に聞いたって、あの、聞く人によって、もう話が違っててね。だから、あの。その地元の人の中では、ものすごく複雑な思いがあって、もともとはそういう、あの。 加害者の自警団員の人たちが村に戻れたことを祝ってまあ植えられたものだったのかもしれないんだけどその歴史の中でいつの間にかそこに犠牲者を追悼する意味も入ったんだよとかいう人もいたりするとなんかあんまり単純にそのシノキをもうなんだろうそういう悪のシンボルにしちゃってねでぶった切るっていう自分の感情をこう歌詞にしてしまったことを。 あのちょっとこうなんかうん揺らぐ時もあるんですけど、ねねうんうん、あのあそこの事件が烏山、まあ、神社があって、はい、その甲州旧甲州街道 の,、はい、あの実際に事件が起きた場所大橋場のとこです、ね、あそこにあの、はい、こうあのなんていうんでしょう当時の日がありますよね、はい、鉄, 鉄のねあの寺尾佐帆さんのエッセイの中に、はいはい、寺尾さんが実際にその「 そのなんて言うんてううでしょうね郷土史家の人にお話を聞かれてあれを読むとあの日の中にはそのえ殺された朝鮮人への供養の何かも入ってるんだというようなことが書言ってますよね。それがどういうことなのかちょっとあれだけではよくわからないんだけどもそれはまあいろんな複雑な思いというものがそこにはあるだろうなとは思います。ね 現場の後には黒い大橋柱の跡っていうなんか柱とその横にお地蔵さんがあってなんかそれもあのどういう理由でそういうのがあるのかっていうのがなかなかわからないのでうんでもなんかそこに行くとあのなんかあったんだなっていうかねなんかそういう思いにはなりますけどね。寺尾さんはだからその当時起き どういうふうに当時の人々がその事件を総括しようとしたのかっていうのはよく聞き分からないっていう前提に立って、でも何も事件のあがのそのをその傷む記憶するものがないっていうのはやっぱりあの良くないんではないか。せめてその放射能の花を一つでしたっけ？そういうふうに結んでますよね。あのあれもすごく僕は印象的な答え方だな。あのなんて言うんでしょうね。 だから烏山神社が象徴しているのって事件そのものとその事件をどう受け止めようとしたのかということを当時の人たち が, そのが象徴されていてそれに対してその今の我々の時代の私たちがまあそれに対してまた新たに応えるというところで多分その中川さんの「ぶった切ってやりたい」という表出だったり寺尾さんの花を。 あの多分植えたいっていう言葉だったりすると思うんですけど、はいうんうん、だからやっぱりその す, すごくはっきりと、うん、あれは正しかったとか間違いとかいう、うん、もう二つにこう分けて考えるんじゃなくてこうその地元の人たちの気持ちっていうのはなんかもっと複雑なものがあって何、うんうんうんうん、か言いたくて。 言えないとかあのつい黙ってしまうみたいなところもあったかもしれないななんていうことは思うんですけどね、うんうん、ただまあ自分は歌にする上ではやっぱりもうはっきりとそのシイの木を悪者っていうかやっぱりその自分たちが絶対それはあの受け継いではいけないものの象徴として歌いたいなというふうに僕は思ったので。 うん、だからなんかそういう歌詞の作り方をしてしてまったんですけどね、うん、もう一つ僕はあの歌ですごく印象的だなと思ったのは決してまあいろんなその詳細なディティールが歌い込まれているわけじゃないんだけれども、えー、あの時甲州街道をその新宿駅の要するに地震で壊れた新宿駅の補修のために向かった労働者たちだったわけですよね、はいはい、あの襲撃された彼らは。 あのそういう意味では、まあ、それこそ今のコロナ禍でいうとエッセンシャルワーカーともいえる、ねはい、もちろんそれはその非常に当時の植民地支配のもと の, その差別構造の中にいるんだけども、はい、でもこの社会の中で必要な仕事をしてた人たちだったわけじゃないですか、はい、そういうこの社会の中にいるその人たちが現にそこにいて新宿へに向かおうとして。 でまたその新宿とか烏山とか僕らがよく知っている地名の中にそういう人たちの姿が歌い込まれていてそれがそんなふうにその全くその不条理に殺されてしまったその朝鮮人だからという理由だけで殺されたっていうことがあのすごく当時の情景を蘇らせていることで改めてこう感じることができる歌になっているなと思うんですよねはい、はい。 なんかね思うんですよそのどうしてもそのこうまあ今日もですね横浜町公演の式典でずっとそのあのいろいろお手伝いしてたんですけれどもまあ虐殺はなかったとかねあのあのまあもっとひどいのになるとその朝鮮人こそが日本人を虐殺したんだというのはもうめちゃくちゃなことを言う連中がいてまあそれをまあサポートする政治家やまあ都知事がいるという状況があってそういう人たちとまあ。 そういう人たちを押し返さなきゃいけないっていう必要があるからもう虐殺否定論がなぜだめかとかねえそんな話をずっとしてきたんだけど本当はそんなことはもう前提であって本当は何て言うんでしょうねま あ, あの事件からどういうことを学べるのか学ぶべきなのか何を受け取るべきなのかっていうこともたくさんあると思うし。 一つの方向としてはですよ、ねはい、でもう一つの方向としてはやっぱりそのあの時どういう人がいてどういう人が殺されたのか殺されたのはどんな人だったのかっていうことをその本当にあのなんていうの無数の事件があったしそこに無数の人々がいたわけですよね。名前が残ってる人は本当にその一部であってそういう人たちの姿をこう想像力の中でこう取り戻すっていう作業があの 本当はやらななきゃいけないけこと で, で、ね、あの本当にいつまでも歴史修正主義にかかんなきゃいけないっていうのはもううんざりだなっていう思いがしながら今日いたんですよね、うんあの。加藤さんの書かれたトリックも読ませていただいてやっぱりなんか向こう向こうっていうかその逆説なかったとかいう人たちは、うん、あの同じ土俵にね 自, あの自分たちと同じ土俵に引っ張り こもうとしてその虐殺はあったというのはもう当たり前の話なんだけどもいかにもそのあったとしてもほとんどなかったとかあるいはそういうのはデマだっていうふうなもう本当トリックっていうかねうとごまかしのところがいかにも虐殺がありましたっていう事実に対抗できるみたいな形でこう言ってきてるからやっぱり。 それは全然もう釣り合わないっていうか話にならないことなんだけどなんかそれをあの向こうがうまくやってそうするとあの知らない人はあったかなかったかっていう本当にこうあの2つ の, あの対立が成立するかみたいに受け止めてる人たちすらまあ知らない人は思ったりするからそれってものすごく。 恐ろしいこととだなと 思, いま、ね、そうだと思うんですねでやっぱりそれがやっぱりこう半ば成功しちゃってるっていう面もあって そ,、ねはい、それをどうにか押し返していくっていうようなことが、うん、この数年間あったような気がするんですよね。はい、で今回、まあ、東京都がの人権審査会がヘイト認定を出したヘイトスピーチであると。はいはいはいはい、であの時やっぱりその 要するに民族差別の意図を持って差別を扇動する意図を持ってこういう虐殺否定ロとかねそういう演説を彼らはしているんだとあのいうことをまあはっきりあの認定したわけですけれどもあの本当にそのなんて言うんでしょうねあのこう2つの説があるとか2つの立場があるとかってことじゃなくて。 あの全く歴史的に虚偽なことをしかも差別を先動するために言ってる人たちがいるんだっていうねこういう前提にもうどうにかたもうようやく近づいてきてるそういう方向にどんどん行ってほしいなと思うんですよねでこの人たちをじゃあどうするのかあのこういう集会をいつまでやらせておくのかとかねそっちの方が議論のなんていうかなまっ当な議論であってどうにかそっちに近づいている の, いるのであればよいなと思って。 ってるんですよね、あともう一つこの間改めて自分自身が「トリック」っていう一冊の本まで書いておきながら今更って言ったらあれですけれどもあの虐殺否定論っていうのはねその結局朝鮮人が火をあの放火をやったとか井戸に毒を投げたとかそういうのは事実なんだと。 だからそれに対して自己正当防衛で日本人が殺したんだから虐殺じゃないんだと言ってるわけだけどもそれはレイシストそういうこと言ってるのはレイシストなわけじゃないですか大体ね。というぐらいの理解だったんだけどよくよく考えてみると。その なんていうかな朝鮮人が一人でもその犯罪をやったやつがいたということさえ証明すればそれが殺してもいい理由になるというふうに彼らは思っているし受け手の側もああ、そうなのかじゃあそれは仕方なかったなって思うそれ自体そのロジックの中にもすでに民族差別があってあの殺してもいいやつらなんだっていうその当時と同じロジックが あ, のあるんだということに最近つくづくそのことをもうちょっと強調して書いておけばよかったなって今思ったりしてるんですよね。 だからやっぱりあのなんか僕たちが歴史をちゃんと見ようとしないっていうそういう流れがいつの間にかできちゃってで事実に向き合うことなしになんか本当にとんでもない言説が流れたとしても あ, あそれも悪いかなみたいなことであのなんとなく。 本当みたいいに思っっててしまうっていうだからそれはもうちょっと話飛んじゃいますけど今の新型コロナウイルスの感染拡大の状況にしてもものすごくとんでもない説が流れてそれをま今年やかにこう言う人がいてそれをそうだそうだって信じる人がいてでもそれはやはり今 の, その新型コロナウイルスのことについて少しは。 こう自分で知ろうとしたり学習したりいろいろ努力をすればそういうとんでもない言説っていうのはもう存在しないんだっていうことにすぐ気づくはずなのにだからそれと同じようにそういう歴史的な事実もなんか本当にこういつのいつの頃からかこうそれをちゃんと見て学ぶとか歴史どうだったのかっていうことをしなくなってもちろんそういうふうにしなくしているなんか大きな。 まあ、権力がそういうことを歴史教育っていうことをねじ曲げてるっていう事実も僕はあると思うんですけどねでもやっぱり僕ら自身があの自らやっぱり学んだり自分の頭で考えてこう歴史に向き合うそれはあの未来のために必要っていうかやはりあの歴史を知ることで本当にいろんなことがわかるしなんかあの 出ないと同じことがとんでもないことが繰り返されてしまうという恐怖を感じるのでねで今そういうなんかもうみんなが歴史とかをあまり勉強しないことをいいことにありもしない説がまあ今年やかにいかにも一つの学説ですよとかこういうことがあるよみたいなことをものすごく偉そうにこう。 広がるっていうそういう風潮っていうのはものすごく怖いなと思いますよねそうですね。であとやっぱ思うのは今お話聞きながらこう考えたんですけどあのよくその右翼系の人がね言うよく定番のセリフであの今の価値観で歴史を見てはいけないんだと当時の人たちは、うん、例えば植民地があるのは当たり前だったし。 男が女を差別するのは当たり前で黒人はその選挙なんかできないのが当然であったんだとそれが当時の価値観でその当時の価値観で歴史を見るべきだというね言い方があってあの当時の人たちがどのような価値観で生きていたかということを理解するっていうのは僕は大事だと思うんですよ。だけどそれは歴史との向き合い方としては全然それは違う。今の視点から 当時の歴史ってのはどう見直すか歴史って常にそのそ、ね、あの時起きたことはどういうことだったんだっていうふうにこう今の目で見直すっていうのが歴史と向き合うことだと思うんですよ、うんうん、それは何もその当時のことを全部全否定するとか、うんうん、そういうことじゃなくてあの今の視点でもう一度批評的に見るってことだと思うんですよねそうじゃないと結局当時の価値観で見るんだって言ってる人は大体い未だに当時の価値観で生きてる人たちじゃないですか そ, です、ねうんうん、それを再強化したいという人たちであって、うんうん あのさっきのピーター・ ノ, ノーマンの話あれ聞きながら僕は思っていたのはあの今でこそ公民権運動とかっていうのはやっぱりその歴史を前に進めた人々を解放した運動だとて我々は思っているしそのようにこう歴史は語られているけども当時はやっぱりとんでもない過激派の運動であると。 あのうん、何を言ってるんだっているんんだだとうう話だったと思うんですよね、うんうん、そういう中で、まあ、あのピーター・ノーマンはその非常に孤独な決起をしたと思うんですけれどもあのそれを当時の価値観で見るっていうのは全く馬鹿げていて、うんうん、そうではなくて今の僕らの視点からノーマンのやったことやそれを取り巻くいろんな動きっていうのを見るっていうことが歴史と向き合うことだしその困難さとかそういうのを見て そうすると今の俺なら同じようにできるだろうかってい う, うにこう戻ってくるのが歴史と向き合うことだと思うから本当にんてでしょうねそうい う, こう歴史と向き合うっていうのはもっとこう生き生きとその今のアクチュアルなね作業だと思うんですよね。どんどんそういうふうにいろんな人がやればいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。 あの今おっしゃってること聞いててあのつい最近 NHK の広島で ね,、うん、ありましたねあツイッターでねそうそうそう原爆当時の日記をもとになんかそれを書き換えてやっててそれもまさにその通りで、うん、となんか今からその歴史をこう見ていろいろ考えるっていうんじゃなくて当時こうだったろうみたいなことを言えばそれが真実だみたいなものすごく危険な ことがまかり取ってて そ,、ね、それをみんな受け入れてるなっていうのが、うんうん、あのやっぱりお恐ろしいい状況になななってるなみたたことも感じたんですよね、うんうんうん、歴史と向き合うっていうのはああいうことじゃないと思うんですよね。で, ねで、うん、僕はあの外国のねあの映画でいろいろ最近この10年ぐらいですかねいろいろそのこう何回かあっ こ, ここでもこういうことやってるっていのいろいろ気が付くことが多いのは。 あのかつての植民地時代のですね例えばフランスがアルジェレを支配した時代とかあるいはあのなんだろうなあのフランスのまあベトナムにおける戦争だったりそういうその植民地化において支配する側とされる側がそ の, あ の, の対立があるで。かつての例えば あのフランス映画だったらアメリカ映画だったら自分たちが支配してる人々の姿っていうのは描けなかったと思うんですよねあ非常にカリカチュアした形でしか描けなかったと思うんだけどもそういう描き方をやめてあの支配自分たちが支配してた彼らも人間だったんだっていうことを人間として描くそういう映画がね結構ドイツ映画でもありましたしあの多くなってきてるなって感じがあるんですよ。あのなんてうでしょうあの 植民地支配が典型だけども支配してる側ってされてる側のが人間の顔に見えないわけですよね。それを人間であったんだっていうふうに見直すことによってあの歴史と向き合っている映画を通じてねそういう映画がどんどんその欧米でできてるし、まあ、中国映画にも韓国映画にもそういうものはありますよね。日本では非常にまあそういうものを見ることは僕は見た記憶がない。本当はそういうういいいい作業をもっとなさらななさきゃいけないっていう時に まあ、広島のあれはもう、その逆を言ってしまったという感じがしますね。ああいうことじゃないだろうっていう気がします。うんうん、じ時間です か, なんかでで。まとめた方がいいんですか。僕にはまとめられます。じゃあ、これから、えっと、多、は、分、い、ですよね。はい、あの。あの あ、えっとトーキングブルース A、はい、はあと2時間ぐらいお話聞きたいんですけど、あのここの時間もありますので、この辺でじゃあ一旦あの切らせていただいて、じゃあ中川五郎さん続きを歌ってくいぜひあのまたぜひ聞かせていただき い, い,、はいはい。ありがとうございます。加藤直樹さんでした。ありがとうございました。 から京王線の急行に乗って15分4つ目の駅が千歳烏山南口に出て10分ほど歩けば村の鎮守様の烏山神社その正面の鳥居をくぐってみれば カラセマ神社の鳥居をくぐった参道の両脇に4本の椎の木が高くそびえ立っているそれは今から90年以上前に植えられた12本の椎の木の今も残っている4本だ。 烏山神社の参道に椎の木が植樹される少し前のこと、1923年大正12年、9月2日の夜の8時ごろ、烏山である出来事が起こった。 神社の近くの甲州街道烏山下宿と中宿の真ん中あたり烏山川に架かる大橋場と呼ばれる石橋の上でその出来事は起こったそれは関東大震災の。 あくる日のこと関東ではデマが飛び交っていた大震災の混乱に乗じて朝鮮人たちが暴動を起こし井戸に毒を投げ込んでいるそんなデマが飛び交っていた警察も軍隊も その出マを信じてその出間を信じて広めていた烏山の村でも青年団、在郷軍人団、消防団の男たちが集まって地警団が組まれた。 そこに飛び込んできたしらせ朝鮮人のボートたちが乗ったトラックが烏山の村を目指して走っているというしらせ大震災を逃れて西へ西へと向かう 難民の群れであふれる甲州街道そこを反対側の都心に向かって夜の中を疾走する一台のトラック烏山川にかかる石橋にさしかかる石橋は地震で一部は崩れ 足の壊れたところにトラックの車輪がはまってトラックは立ち往生そこにやってきたのが烏山村の慈恵団員の男たち手には竹槍コンボ飛び口日本 していたののののは府中の下原土工の親方二階堂佐次郎トラックが積んでいたのは工事の道具と米俵トラックに乗っていたのは佐次郎のもで働く17人の朝鮮人の土工たち。 その日佐次郎のもとに京王電鉄から連絡があって地震で壊れた笹塚の車庫の修理のために土工たちをよこしてほしいそんな依頼があった佐次郎は自分の土工たちをトラックに乗せて夜の甲州街道をひた走る 佐次郎と自警団員の男たちの間で二三押し問答があったがトラックに乗っていたのは佐次郎の下で働く17人の朝鮮人の土工たち自警団員の男たちはすぐにも狂気を振りかざして朝鮮人の土工たちに襲いかかってた。 行現場は大足場と呼ばれる石橋の上朝鮮人の土工たちは金棒や飛び口で叩かれ竹槍で突かれ日本刀で切られひどい怪がを負ったまま手足を縄で縛られて道端の脇地に投げ出された。 のたちのうち二人が逃げ出して十五人がひどいけがを負った知らせを受けて警官たちが駆けつけてけがのひどい四人が病院に運ばれたが三十五歳のホンディフェ・ギペク翌朝 息を引き取った事件の後と警察に呼び出されて取り調べを受けた自警団員の男たちその数は全部で50人以上殺傷事件が立件されて12人が殺人罪で起訴されたその中では大学で教える。 もいた「少し時が流れ烏山神社の参道に椎の木が植樹された」「そしてもっと大きな時も流れの中で事件のことは人々の口には上らなくなっていった」 60年後の1982年世田谷区の広報庫から世田谷区市世田谷区50周年を祝う郷土史の本が出版されたその本では大橋場の事件に触れて次のように書かれていた烏山神社の参道に 三本のシイの木が今も祝然と立っていますこれは殺された13人の朝鮮人たちを弔うために地元の人たちが植えたものしかし殺されたのはコンギペクタが一人。 ひどいけがを負った朝鮮人の男たちは全部で14人烏山神社の参道に植樹された死の木は全部で12本13人の霊を弔うと書いたその本の文章は「まか不思議」そして真相が明らかになった。 カラセマ神社の参道に植樹された十二本の椎の木は起訴された十二人の自警団員の男たちが晴れて村に戻ったことを祝って村の人たちが植えたものだった。 の村の連合議会は起訴された烏山村の12人に温かい助けの手を差し伸べた烏山村村の不幸は烏山村だけではなくて千歳の村全体の不幸千歳の村はこのように強く優しく美しい あふれるところ地元の人間がこう言った日本刀が竹槍がどこの誰か何をしたかなど決して問うてはならぬ事件は未曾有の大震災と行政の不行き届きと情報の不確かさの 瀬山神社の鳥居をくぐった参道の両脇に。 の椎の木が高くそびえ立っているそれは今から90年以上前に植えられた12本のシの木の今も残った4本のシの木だ残った4本のシの木が90年以上後のこの国の姿を見つめている木を植えるのは素晴らしい 木が育つのは美しい大きく育った豊かな木大きな木は大切に残った4本のシの木が90年後のこの国の姿を見つめている90年後のこの国で行われていることを見つめている90年後のこの国で繰り返されていることを見つめている 大きな木は素晴らしい 大, きな木は大切にでも僕は初めて思ったぶった切ってやりたい大きな木だってあること犠牲者を弔い被害者に謝るためではなく 加害者をねぎらうために植えられた烏山神社の参道の椎の木今も残った4本の椎の木が100年近く後のこの国の姿を見つめている100年近く後のこの国で行われていることを見つめている100年近く後のこの国で繰り返されていることを見つめている 良い朝鮮人も悪い朝鮮人もみんな殺せそんなことを街中で大声で叫ぶ人たちが出てきてそれを見て見ぬふりをして何もしようとしない人たち100年近く後のこの国の姿を椎キは見つめている変わらないこの国変わらないこの国の人たち 変わろうとしないこの国変わろうとしないこの国の人たち同じことを繰り返すこの国同じことを繰り返すこの国の人たち変われないこの国変われないこの国の人たち同じことを繰り返すこの国同じことを繰り返すこの 国, ここ の, 国の人たち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 やりたいと